うおー聞くぞはいみなさんこんにちはタートルです食後に出てしまうお腹腹腹筋やプランクやってるけど引っ込まない実はタイミングが関係してあるかもしれません腹筋メニューを行うタイミングのベストは午後です午後でも夜がおすすめですなぜかというと腹筋メニューといえば上体を起こす足を上げるプランクのようにキープするこれは 腹筋を効かせるために、上体や足の筋肉を使って、腹筋を効かしてます。交換神経が働いている日中は、腹筋じゃないところに力が入りやすく、腹筋の負荷が逃げてしまいやすい。逆に夜を行うことによって、腹交換神経が働いているので、お腹以外の部位に力が入りにくい。その分お腹に力が入る。ベストなタイミングなんです。夜はストレッチと思っとったあなた夜は腹筋メニューなんです。今回は、 20秒のメニューを5種目行っていきます今日も一歩前進しましょうまずは上を向いた状態で足を曲げますこのまま上半身を起こしたら足を伸ばす戻ったら足を伸ばすこれを20秒間続けていきます今回のメニューはどれも息を長く吐いてください息を止めると効果半減です行きましょうスタート いて転がって起き上がったら足を伸ばすだんだんと腹筋メニューが辛くなりますはい OK 今度は上体を起こして足も手も動かします20秒いきましょうスタート手も足も動かすことで 腹筋を何回も行っているような状態が作れます20度ですが実質ね腹筋50回ぐらいやってる感じですうわーキックよし OK ガー2セット目からして効いている膝90度上体を起こすここで手を動かすそうすることで何回も腹筋運動している状態が作れます行きましょう スタートこういう感じでクックッとね腹筋を使いましょうキツいギョ ー, ー, ーなんてきつい20秒なんだ今度は足を伸ばして開いて。 万歳手は後ろ20秒いきましょうあと少しですいきますスタートこれでキープ手はできるだけね後ろ頑張ってお腹どんどん引っ込めてうわーきついぐわ引いてる手足の力がね入りにくいよるかおすすめ OK きた くラストはお尻を上げて上体を起こしてこのまま足を引き寄せるお腹をとにかく締めたまま行きましょうスートしっかり引き締めて足にね近づくぐらいの感じグッと。 お尻よりも腰がついてる感じですッ引いたラストおまけプランクの状態から体を持ち上げて腰を丸めるこれを早くクックックックッと20秒間いきましょうラストいきますスタートとにかく早く腹筋を早く使って きつい。うわ。くつたって。うわ、きつい。う わ, いう わ, いうわ、いって。ああ。お疲れ様でした。おまけを合わせて六種目。一個ずつのメニューが回数だったり時間が長すぎると。 お腹を長持ちさせようっていう意識になってしまうんで20秒とか5回とかそういった感じがおすすめです頑張ってやったよーって方グッドボタンやコメントで感想を教えてください各種 SNS もやってますんで説明欄からリンク見てもらってフォローしておいてください今回もご視聴ありがとうございました